もう二度と奪わせないこれお願いあんたは逃げて早く中に君の優しさに守られて縛られて真実から遠ざけられたままでいるのはうっ ゆうべからずっと考えてたもしかしたらあれも何らかの手段で私を守ろうとひどいことしてるのは私だって分かってる言い訳するつもりはないわすべて覚悟の上で私はあの時<笑>ごめんね秀一君。 《力を得たことも何もかも忘れてあなたは普通に生きて》《あとは私と直人が》《記憶の中と同じだ君からはフレアとそっくりな悲しそうな匂いがする》《もう泣かないでいいんだ君たちが全て背負い込もうとしなくていい》 僕は空っぽの怪物だでも空っぽだからこうして私と一つになれた私の居場所になってくれた空っぽのあんたの中に入ることで私の心も空っぽじゃなくなったの行くよクレア<笑> あなたたちねえ、<笑>私は誰？君。み